応援よろしくお願いいたします。はい、皆様、えー、東京よ予こいチームさんと申します。よろしくお願いします。えー、ご紹介いただきました、えー、今回、えー、踊る作品の三人という作品なんですけれども、あの不死鳥ですねイメージしてあの困難な状況に陥っても何度でも何度でもこう蘇ってですねあの頑張っていこうというあの前向きな。 えー、メッセージを込めた作品となっております、えー。最後まで心を込めて踊りたいと思います。応援何卒よろしくお願いします。ますそれでは参ります。火をともせ三人。 Oh,、um. man.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 秦野 の, の皆様に礼ありがとうございました